光工学学から量子工学 へ, へようこそまずは本モジュールのオーバービューとしては説明したいと思います。皆さんご存知なんですけれども、光は情報を運ぶのはすごく良いものなんですよね。これが光程のネットワークとしてはまあ使ってるんですけれども、 光点データ、光点情報を通信するためには光を使っているんですよね。それがまあ光ファイバーとかのところを使っているんですが、そしてそれの使っている光の状態としてはそれがまあ光点状態と言えるんですね。そしてそれが十分です。で、それの機関工学としてはそ れ, それが我々の作った 通信の基礎のマジョとしては、それの説明、手法としてはやりました。それから、量子ネットワークとしては、それがこのマジョとしては、それをサポートするためには開発しているんですけれども、それが量子情報が分散されているところには、シェアするためには、量子光 も, も使わなければなりません。 そしてそれもあの2つの概念があるんですけれども、その量子光を通信するか、それを使って分散状態を作るのか。で、それが両方のためには、量子工学は必要ですね。そしてそれが、量子光状態としては、それを使って、それの数学ツール と, としては開発しなければなりませんが、 それの基礎のことを、量子通信の基礎のマジュルで説明しましたんですけれども、本マジュルとしては、もっと低レベルの物理を勉強したいと思います。そして本マジュルの目標なんですけれども、その、光程工学の解析の手法としては、それが量子管理をしたいと思いますが、そして、 コーベクトルバーを使ってそれが改善して量子演算子としては進化したいと思います。それからそれが光の説明の手法としてはその記法としてはそれが新しい手法になるんでしょう。それから計算のことについてそれが練習したいんですけれども、この新しい 量子言語、量子記法としてはそれを使って計算したいと思いますが、例えば、単一格子というものがあるんですけれども、その単一格子としてはそれが検出の確率を計算できるようにしたいと思います。それから、工程の場合には、ビームスプリッターは皆さんご存知だと思うと思いますけれども、それの量子化の 数学的な演算子とかについては勉強したいと思います。それから、現実世界の光の振る舞いについては調べたいと思いますが、この新しいツールを使って、そしてそれが現実の実験としては、それが説明できるようにするべきなんですね。そしてそれが、 量子光 と, と光点光の違い が, が把握すると思います。さて、それの順番としてはこういうふうにしたいと思いますが、まずは最初の4つのレッスンとしては波動貫通、波動波 動, 動き な, など、そして浮遊解析については勉強したいと思います。それから、マックスはル方程式がそれが 光と物質のもののつながりの重要な概念なんですけれども、そして簡単には波動の光学としては述べたいと思います。それからその光・物質総合作用についてなんですけれども、それを調べてみて、そして古典光学の問題が どんな問題を行うのかは調べたいと思います。それから、光気法としては、量子化の気法としては、それがちょっとあの勉強してみて、そして、数学的な造具とかも、そのツールも開発したいと思います。それから、最後の方には、やっと単一更新については届きますけれども、それが、 波速などについては勉強して、そして他の量子状態については勉強したいと思います。例えばこれがスクイーズステートなんですけれども、それが単一格子との違いがと説明します。そしてもちろんこれが前提がありますけれども、まずはこの光点光については勉強するためには、 複、まあ、素数は重要なんですけれども、皆さんご存知だと思いますね。それから、まあ、積分、微分については、ね、ちょっと使いますが、それが、まあ、積分、そして変微分 も, も使わなければなりませんが、その変微分としては、それが、まあ、理論としては、深くは理解するは必要ないんですけれども、使えるようにしなければなりません。そして、これが、 必要になるときはちょっと説明しますけれども、並列で他のマジュアルで勉強することになるなら、これがスムーズにいく可能性はありますね。そして、チェーンルールも必要です。そして、ベクトルについてなんですが、それの基本として、はそれから内積、外積も重要なんですが、そして、ベクトル微分積分も使います。 それから、量子 の, の場合なんですけれども、まあ、量子力学としては、それのモジュール学が練、えっと、習, 習したんでというのは前提なんですけれども、それが波動関数、演算子、交換子については、そのぐらいのレベルで理解すれば、それが足りるんですね。そして、それは、まあ、完全には、 深くまでは掘らなければなりませんが、それがこのぐらい が, が理解していれば、えっと、この本モジュールについては役に立ちます。それから、線形代数なんですけれども、こういう値とこういうベクトルがもちろんそれが基本の概念 な, な, なので、これももう 使, う使いますので、それがぜひ皆さんはそれがどういうものだかは理解してほしいんですね。それから、 デュラック基本なんですけれども、これもバー a とケットを使うんですが、それが量子通信の基礎のマジュールで紹介しましたんですね。あるいはあの他 の, の基本の量子情報のマジュールでも勉強したかもし れ, ないかもしれませんがで、直接この量子通信の基礎のマジュールの内容としては本マジュールには 使う、使いませんけれども、これも勉強したら、これがなぜ本モジュールの内容としては重要なのか、もっと深く理解すると思いますので、えっと、おすすめです。さて、参りましょう。